はい。じゃあ、ここではですね、パドレットの使い方を説明、作り方ですね、説明します。はい。えっ、ー、と、まずね、じゃあまあ、なんでもいいですけど、ここでパドレット検索してページに入ります。ね。えー、初めての人は、ここでね、レジスターをしてください。えー、私は、あの、ID がありますから、ログインします。ね。はい。じゃあ、ログインでき。 できますねもうねはいはい、ログインできましたはいでね、これですけど私はもう1つ作っているものがあるので出てますけど、まあ、新しいものを作ります最初の人はこれもありませんはい無料だと3つぐらい作れるのかなはいで、まず、えー、じゃあ、こうですねパドレットを作成とあります作成しますで、いろいろな種類があるんですがまあ よくわからないという人はまずこの一番左上にある壁を選べばいいと思いますはいでまあページはこれでできましたが、はい、いろいろセッティングが必要ですまずここ左上タイトルねなんか変なタイトルになっているので変えますねここで変えますねタイトル例えばね 分かんないですけど、ジャパニーズとかね、A1 とか分かんないですけどね、はい、こ こ, ここで変えると、ここが変わりますね、はい、説明も変えましょう、説明も、ね、A1 の宿題を出すところですとかね、分かんない、なんでもいいですね、これは自分のクラスに合わせて使ね、はい、で、えー、アイコン。 アイコンは今はありませんけど、まあこれも別になくてもいいんですが、ね、例えば、これを選択、ね、これを選択すると、左になんかアイコンが出ます。いろいろありますからね、えー、せっかくですから、ね、何か、柔道とかね、こんなアイコンね、何でも決めてください。はい。えー、アイコンが決まりました。じゃあ次はアドレス。これも、うんと、 このページの住所、あのアドレスですね、パドレット .com のあと、次までは決まっても変えられませんが、その下は変えることができますね。もう簡単なものに、例えば A1 クラスだったら A1 とかね、そうしたら簡単に入れますよね。はいえー あと壁紙ね。今ちょっとごちゃごちゃしていますから、これもここで変えることができます。いろんな色を変えたり、ね。えー、これ嫌だ。ね。こんなのもありますしね。まあ、いろいろな中から自分の好きなのを選んで決めてください。もうちょっと。こんなにしますか。ね。はい。はい。壁紙が決まりました。はい。一つずつ決めていけばいいんですね。 カラースキーム。なんだこれ。これはよくわかんないですね。はい。まあ、あの、黒い背景にするかどうかみたいな。はい。フォント。フォントも、ね、ここを変えると、左上ちょっと変わりますね。ここがね。はい。まあ、これもお好きなものを選んでください。えー、ポスティング。著者。えー、っと、これはあ、ディスプレイ用 まあ、あの、ポスティングした人の名前を出すかどうか出した方がいいと思いますね。はい。新規投稿の位置。これは新しい投稿が、新しいポストが左に来るか右に来るか。まあ、普通は新しいのがさ最初に見えた方がいいので、ここを選びますね。はい。えー、コメント。ポストしたものにコメントをできるかどうか。まあ、これはね、まあ、一応、オンにしましょう。で、リアクション。これをつけると、 これだったらいいねをつけることができるし、これだったら投票したり、人、スターをつけたりね、グレードをつけたり、何点とかつけたりすることができます。まあ、普通はいいねとかでいいですかね。まあ、そのクラスの、で、どう使うかによって、これも変えたらいいと思います。はい。じゃあ、ここまで来ました。はい。えっと、あと、これはね、えー、なんでしょう。承認するあの、まあまあ、 まあ、クラス内で使うときはあまりこれはね使わなくてもいいと思います。はい、で一応全部設定したら次へ、はい。これで設定ができました。ねはい、じゃあ、まず今コンテンツが何もないですから、ね、ポスティングをします。ね、例えば、ね、宿題を出すためとか、ね、授業で使った資料をここで渡しますというので、ね。 ね、そういう時に使いますよね。はい。例えば、2月26日の宿題と書いて、まあ、何か、例えば、ね、クイズとかを出すんだったら、ね、このクイズの URL とか、ね、貼り付けておく。ね。 そしたら、ま、ルールを決めておいてまあやったら、この、いいねをするとかね、コメントを書くとか決めておけば。そうですね。さっき設定したいいねとか、コメントはここですね。ね。あと、例えば、ね。なんだろ、YouTube の動画を見せたいとかって言ったら、ね。これを見てくださいとか、ね。で、なんだろ。うわかんないですけど、YouTube の、なんか、URL をね。 ここに貼っておけば学生たちが見ることができます、ねでえー、と学生もここにポストすることができますけどできますね、はいでえー、とここですけどここを、まあ、こ学生にシェアする時はここにシェアがありますね、えーまあ、ここはプライバシー、ね、秘密にするかどうするかですけど、まあ、普通は秘密でクラスのみんなだけ見えたらいいですよねここで プライバシー変えることができます、ね、あとパスワードをかけることもできるしあと全体に公開することができますビジターは投稿ポストができるかできないか読めるだけですとか書くことができるとかねまあ普通書くことができるクラスで使う場合は書くことができるっていいと思いますけどねはいで、えー、シェアねまあ普通は まあこうですね、コピー、リンクをコピーして、まあ、ここにもありますけど ね, ね、えー、これをリンクをコピーして、ね、例えばフェイスブックのグループ、クラスのフェイスブックのグループに入れたり、ねえー、貼り付ければ、えー、すぐに学生が、ねえー、見ることができますね。はい、でもうこれ決めておいて、クラスで決めておいて、ねえー、このクラスの連絡することは全部ここでやりますとか、 ねえーね、そういうふうにしてスマートフォンで見る人は、ね、これをお気に入りブックマークしてもらうとか、ね、すればいいと思います、はい、それだけですねもう特にセーブするところはありませんから、ねあのー、もうこう切っても後で URL を入れれば入れるはず 入れるんですね、はい、それでは、えー、ですかパドレットの作り方掲示板というか、ね、ページの作り方、ね、とっても使いやすい、えー、ところですのでぜひ授業などで使ってみてください。はいじゃあここまでです